あ、出た出 た, たこいつかわいいねまみきち口がなんか乳首みたいなやつね乳首みたいない言うな言うな<笑><笑>そういうことでいきない言うな<笑>あのもっと健全な健全なゲーム実況をするんだから<笑>はい乳首とか言うなすいませ ん, ませんえー、と移住パッケージの手続きカードでございますはい、はい あまあまあまあつらい本当に僕たちはこの移住パッケージのガイドを務めておりますたミき開発のワメキチとつぶきチでございますかわいいはーいお願いいたします無人島移住あしゃ喋ってるね 喋ってる。いやなんか。あこれ。あの通りに言ってるってこと？そうそうそうそう。ああ確かに。なんか敵の一ぴんがぎゃんぎゃんって。うん。じゃなくて。うん。お名前とお誕生日教えていただけますか。ええー、リンです。待って待ってまずともやから。<笑>聞くなよ。えリン後で作るから。はい。ともや決定。 オッケー誕生日3月15日です最高の日です、うん、<笑><笑>オッケーあれタイピングできんのかなのなんかげんこつみたいな手で指とかあるんかなやべ<笑>あえなにお写真 あ, あ あそうここういう感じよううん、うん<笑>男の子<笑>えなんかあこれだから髪型とか自由に設定するんでしょ こ, こからボーツでいいじゃんボーツ肌白すぎんなこのぐらいにしとこう髪の色ちょっとどんな感じよ俺 <笑>え自分、自分みたいの、自分にイメージして作らなきゃそうだ、自分に見せたいじゃあ、やだえ、でも髪型これしかないの最初に選べるやつえー、やださらこれじゃないいや坊主、うん、いや、坊主やだ<笑>、はい、髪の色<笑>あ、このぐらいが怖いんじゃない金、金、金、パ黒はちょっとやだ <笑>全然違うでしょ。じじいやんじじい。<笑>浮かれすぎでしょ。<笑>これいいね。<笑>北欧地、okay。じゃあこ れ, これにしよう。目元はどうかな怖いなこれ。ちょっと目がびらきすぎペコちゃん。あ、ペコちゃん。あ、これでも可愛いわ普通に。あ、ちょっとでも眉まつげ長い方が可愛くないこれこれにしよう。 <笑>結局可愛い か, いかわいいかいほっぺだかわいいほっぺ赤くなるはい決定しますオッケーおお。いや拍手してない拍手し<笑> つ, ついてないや<笑>手何いてないぞどっから音出てる。のわで音出してねこれ<笑> いいですをそらしゃあ決めていきましょう。ましょう。まずはじめに、当社のゃ人と一緒に行きましょう。好きな流れ環境で、季節の変化を楽しんでいただけることでございます。おお。北半球と南半球、二つのエリアに島を用意しておりますが。ああ、なるほど。 日本です<笑>はい北半球にします OK 四季があるからやっぱ日本は春夏秋冬を見たいでしょゲームの中で OK です え、じゃあ私たちあの別々で住んでいいのあ島私が南半球とかいやそれは無理でしょ多分同じ一つの島でスイッチがもう一台あれば南半球に住める<笑><笑>何にもありません あ骨骨池あ星型のあれがある星とあとハート、まあ、ちょっと端っこか案内所のすぐ近くに星があるんだな、うん、これにする、うん、星の島うんオッケーじゃあ星の島に行きます行って もし無人島に一つだけ物を持ってきたとしたらこの中のどれを選びますかえ何、ー、だろう何持っていく暇つぶし暇つぶしあオッケー考えてる<笑>あ興味本位関係ないんだこの質問 ンンションプリーお客様にご案内です。タナキ開発無人島移住パッケージチャーター便はただいまご登場の準備が完了いたしました。ちょうどいいタイミングで飛行機の準備は終わったようですね。やだついに出発です いじいぞ。やば。いいね、これだよ、癒し。でか。<笑><笑>セミでか。あ、なんかスネ夫みたいな人がいる。あ、み、あの羊の。子う可愛い。 めっちゃ綺麗じゃんいいね天体観測もできる この機械発素晴らしいねめっちゃ桜咲いてる あ、黄色だオリエンテーションおーあなんかなんかもうすでに誰かいるじゃん喋ってるねあ ら, らこの子はアイダホちゃん あくん<笑>ついて行きたくて仕方ない、この人たち。おいで。うわぁ、なんかもうすでに落ちるああいや、いいね。めっちゃのどか。キスあ、キスいや、まだまだそういう関係じゃないから。これからゆっくりちょっと関係を築いていこう。 ああ来た来た加藤君おはい揃ってますテリンテリン社長だ社長真ん中の社長旦那もご苦労さまでした旦那もわ懐かしいき吉ゲームキューブのやつ ずっとやったからね、の森。それ以来やってないから、めっちゃ久しぶりだ。それ、岸さんです、社長。これから一緒に無人島生活始めますいや。安心感が違うね。 テントはいテント張りますどこどこからポッキーに入ってたんだよドラえもん<笑>んか葉っぱになるんだよねこの世界の家具とか物とかが基本葉っぱで収納されるみたいな。 決まった。大きい。チーズももらいました。